セクシーやでめっちゃセクシーやん。この謎を解け。よ汗を見て。皆さ ん, こん、こんにちは。今日は久しぶりにハーちゃんとデートです。<笑> <笑>ここ私のここ皇居静岡県にやってきました水長岡だよでねここはね石の屋さんです石の屋さんというホテルめちゃくちゃやばい超テンション上がった今ま で, で結構ねいろ、うん、んなとこ行ってるけどもう当然なんだけどランキングね3位ぐらいに入るぐらいすごい宿だったあそんなやばいのやばいあっちに見せてる、うん、ぐるぐるぐるぐるぐるぐる<笑>これ見てくださいやばいよねうちゃんの部屋じゃないけどねそしてぐるーんって行くとうんパクマヤです入っていきましょうかいきますでね えー、うわあすごーい、うん。お邪魔します。うん、広いよ。入ってこ入ってこ。入ろう入ろう入ろ入ろ。えめっちゃ広くない？何ここ？見て見て見 て, みてちゃんと出た出た出た。通 っ, っ, っ, ってる通ってる。<笑><笑>やると思ったー<笑>。やばい。すごーい。何ここ？えこれ自分の部屋についてるってことだよね？でかすぎない？こんな広いんだよ。大浴場についてる露天風呂あり。贅沢。 これカップルで来るのいいわ<笑>い、まあ、<笑>ちょっとセクシーやでご案内しますはいお願いしま す, しますめっちゃ綺麗すごい開けてくださいお願いしますいきま す, いきますはいどうぞだんあすごいおばあちゃんちゃんの匂いするででーんえこれ何？え、広くない寝れるぐらいのトイレあるじゃあ温泉入ろうあ入ろう入ろう着替えますレッツどー う<笑>羨ましいだろう。<笑>いくよ。せーの。いただき ま, すいだきますういーす。気持ちいい。超気持ちいい。贅沢。気持ちいい。この広さ伝わる？めっちゃ広いの。これ一晩入る？ね、一束。この辺。ドンって行きそう。うわ、ん、怖い。前回のさ、温泉の撮影でさ、初めてこうやって舐めないっていうのをしたから。<笑> あるからね、湯口からダメ で, 湯口でねこう飲むのは禁止ですからね湯口で飲んでください、ね、でもさ知らない人多いんじゃないかなあのね温泉の知識知らない人多すぎる知りたいで す, です今年なんかね、うん、温泉のねグラビアやったりとかグラビアとかやりてみたんでよ、うん、かったら母ちゃんにお仕事くださーい出会いのあるそう、うん、婚約で出会って結婚っていう人がもしいたら取材させてください熱い人の露天風呂案内をしますお願いします お部屋いくらだ っ, たっけ夕飯朝食込みで2万5000円ちょっと安すぎるはい次 こ, こちらああ私が思うにこれあーなるほどねネイルスペースえめっちゃセクシーやんでもなんか広いよっていうはい広い、はい、広い<笑>こちちの温泉がダクダク出てます飲ませてきたねうんでよ温泉紹介でした 本当にっってる私ねあの温泉も好きなんですけど、うん、温泉と一緒で謎解きが好きなんで皆さん知ってますか 鍵だ。えなんでわかるの？イコール鍵になってる。あこれ最後だね。はい。どれがいい？はい私のいただいた謎これです。全く意味がわからない<笑>。<笑>私が担当する謎はこちらです。同じく全く意味がわからない。視聴者の皆さんも一緒に解いてください。一緒に脱出を目指しましょう。出た。ミーちゃん。みーちゃんみーちゃんみーちゃんもう出た？ 1はいお願いしますはいと思いきますこれは多分8個あるんですよで多分私の知識が正しければ水金地か四角の中火星が入ります<笑>木・土・天七7が天なので天が入るということは水金地か木土天解明でここが火星火星を分けると火・イ・オウ・セイがこれになります<笑>、うん、ということはこの四角は火星なので火星人が答えですなぁ いいいよよち人ってだいい思っったんんけど万万とかかかなじゃあ筆筆筆筆はてるでで年年年年年年年年年年年年年年年年年年一二人人人工芝 最後は花、月、雪雪月か次の問題でいきます汗がやばい三<笑>問目の問題ですこれは何の日あ、休館日あ、そうじゃない<音声>ででーこうなった<音声>ということは日月か 水、木、金、土、で赤い線が木、金、土、画数が1、2、1、2、3、4違う、4、5、8、3じゃないんあどっち違うっぽい、木、金、土で3つの数字、ニーさん、視聴者の皆さんわかりますかヒントください<笑><笑>あ。これか、待って、水、金、地、火、木、五水、金、地、火、木、土5、2、6は、今これ、ノーカットでお届けしてますからね、休憩挟まずに。 私たちに謎をとかしてくださいよろしくお願いします随分とって休みますじゃあねバイバイ開かないシーンです